平成29年2月23日、任期満了に伴う阿蘇市長選挙で当選した佐藤義之氏が初登庁し、当選証書付与式に臨みました。午前9時過ぎ、佐藤義之氏は、職員や支持者らが出迎える中、握手を交わしながら登庁しました。そして、市役所玄関前で、 四期目の抱負を次のように語りました。水害、地震、また爆発的第噴火、20、30、トリプルのこの災害から我々が生きているとき、この南極を乗り越えてどこにも負けない素晴らしい阿蘇市というものを。 当選証書付与式では、阿蘇市選挙管理委員会の佐藤輝氏委員長が当選証書を手渡し、そして、これから4年間、復興から躍進へ、阿蘇市の2万7000人余りの市民のために、職務を遂行していただくことを期待しておりますと述べました。佐藤義之氏は実行あるのみ 確かな復興、大きな明日を掲げて市長選挙に立候補。新人二人に大差をつけて4期目の当選を果たしました。